岡山県内の市区町村対抗による第12回晴れの国岡山駅伝岡山陸上競技協会主催が29日岡山市で開かれ全国都道府県対抗女子駅伝での17人抜きの階層で注目を集めるドルーリーシュエリ、シエリ選手津山市立鶴山中3年が津山市の一員として出場した。 朝日川百軒川ランニングコースを周回する9区間4295キロで行われ、男女混成の24チーム約200人が出場した。小説が舞う中、午前11時にスタート。中学女子が基礎3区3キロ、のドルーリン選手は5位で助けを受け取ると、落ち着いた表情でベースアップ。同じ距離の都道府県対抗でマークした9分2秒には及ばなかったが、 9分40秒の区間新記録で一気に2位まで押し上げた。沿道の監修からは、凄 す, すぎる、と驚きの声が上がった。大会は昨週の岡山マラソンを制した豊田孝大選手、岡山省大府 A、C。 今月の箱根駅伝で準優勝した中大の首相、若林洋大選手らを擁する岡山市北区が2時間15分29秒の大会新記録で優勝した。2位は倉敷市、旧倉敷、3位は茨市で、津山市は6位だった。大会は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で3年ぶりの開催となり、ドルーリン選手は初出場だった。 緊張もあったけど、市の代表として地元に貢献したいと思って走りました。本当は1位でタスキを繋ぎたかったけど、トップが見える位置で繋げてよかった、と振り返った。記録的な豪雪に見舞われている津山市では屋外で練習ができず、ランニングマシンや体みきトレーニングなどで備えたという、中学卒業を控え、